十夜な子、馬場咲希が2023年ツアー初戦、タイの米女子大会に日本全員7人。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。菱形米国女子菱形ホンダエ LPGA、タイランド事前情報菱形サイアム CC、タイ、菱形6576イット。 パー72。米女子ツアーの今季2戦目が、タイの名門コースで23日木曜日から4つ日間の日程で行われる。2010年には宮里愛が優勝した大会。フィールドにはリディアコニュージーランド、ヤネリー・コルダ、アタヤ・キチクル、タイ、ラ世界ランクトップ10のうち9人が集結。 賞金総額170万ドル、約2億2799万円をかけて競う。前年は、ナンナコルツマドセン、デンマーク、ガリンシュー、中国とのプレイオフを制して、米女子ツアーで初のデンマーク出身チャンピオンになった。日本勢は7人で、1月の開幕戦、ヒルトングランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズに続き、ハタコー社、佐藤ゆか、 古谷彩香が出場。畠岡と佐藤は8位と58位だった前週の欧州女子ツアーアラムコサウジ、インターナショナルから連戦となる。十谷ひな子は本大会外マシーズンの初戦。主催者推薦により出場する双子の岩井みみあいと岩井先霊、アマチュアの馬場咲も2023年のツアー初戦を迎える。 小なり主な出場予定選手大なりなんなコルツマドセン、ババサキ、岩井みんがい、岩井センレイ、リディア・コー、アタヤ・キチクル、ブルック・ヘンダーソン、ミン・ジー・リー、チョン・インジ、キム・ヒョウジュ、ハタコー・ナシャ、ダニエル・カン、ネリー・コルダ、フルヤ・ヤカ、コジン・ヨン、佐藤・ユカ、ジューヤ・ヒナコ。ハタコー・ナシャは10位を維持、女子世界ランキング。 20日付の女子世界ランキングが発表され、旗コーナーは10位を維持した。山下美夢優うは23位、古谷彩香は26位とそれぞれ順位を一つ下げ、西郷真央は1ランクアップの30位、佐藤ゆかは2つ落として36位、稲見法名は1つ下げて38位に、十谷雛子は40位をキープし、 川春花は3ランクダウンの44位、西村優奈は2ランクダウンの45位となっている。トップ5は前週の欧州ツアー、アラムゴサウジレディースインターナショナルで優勝した1位のリディアコ、ニュージーランドをはじめ、ネリー・コルダ、ベイ、ミン・ジー・リー、ゴー、アッタ・ヤティチクル、タイ、コジヨン、カンの並びに動きはなかった。 ベイツアーは23日から今季第2戦のホンダ LPGA タイランドタイサイアム CC が行われる。リディアコーが1位をガッチリ、ハタコーナ社は10位のまま女子世界ランク。女子ゴルフの世界ランキングが20日に更新され、欧州ツアーアラムコサウジレディースインターナショナルで優勝したリディアコー。 ニュージーランドが昨年11月からのトップの座を検出した。平均ポイントで2位のネリー・コルダに約1 5 1 p t の差をつけている。同大会で3位に入ったレキシー・トンプソンがブルック・ヘンダーソン、カナダ、トイレ代わり1ランクアップの6位。旗高コーナは10位のままだった。大会を58位で終えた佐藤ゆかは2つ下げて36位になった。 米女子ツアーは今週2023年第2戦、フィルフィールドでは初戦のホンダエル p g a タイランドが行われる。古谷家は一つ落として26位で1月のヒルトングランドバケーションズトーナメントオブチャンピオンズ以来の試合を迎える。十ひな子は40位でアマチュアの馬場崎は392位でシーズン最初の試合。